モフェイベツ全身に、モフェイベツ全身に、これはですね一生大切にしま す, ですね。タジャオおさきらニュメハーマ、え今回はなんとこの L で日本語講座をしたいと思います。えー、日常的に活用できるちょっとしたね単語を今回は少しでありますけれども皆様に教えたいと思います。 まず1つ目、「チェジンハウマー」、「気でジンハウマー」、これはお元気ですか 皆さんで〇〇はどこですか続きましてこれはおお、ねえー、おいいいいいくくくらららででででですすすすすかかか買物をるるとききににねね尋ここれれははい、はさんで一緒にせーの続きましてこれはとにありがとうございます。 はい、ありがとうございます。の丁寧な言葉ですね。誠にありがとうございます。皆さんで一緒にせーの誠にありがとうございます。続きまして。オフ会イベツ全身にオフ会イベツ全身にこれはですね。一生大切にします。ね。一生大切にします。オフ会イベツ全身に性の皆さんで。 一生大切にします続きましてラストとなりますシャンジェンニーシャンジェンニーあなたに会いたいですあなたに会いたいですじゃあみんなで一緒にせーのあなたに会いたいですはいありがとうございましたまた機会がありましたら日本語講座をしたいなと思いますそれではさいちえん